私の可愛い子孫…あ、あなたは世はお主の祖先闇の一族の子孫だ次回はお主に大切なことをいろいろ伝えるぞご先祖様シャミカ、飛び道具修行始めようか…うわ、桃が出た私帰りません。何か出すまで返さない…